今回は「ガンダム M2」制作のパート92になりますそれではご覧ください今回からこのスラスターをデリィピィールアップしていきますスラスターはバックパックの顔ともいえる重要なパーツなので頑張って作り込もうと思います まずは中のビィティールを一部カットしたいと思ったのできれいに取れそうな位置でカットしてみますカットしてみると思っていたのとは違ってなかなかに大変な状態になってしまいました接続箇所をこうまで崩してしまってはもう戻すこともできないのでどうしたものかと考えた結果接続箇所は自作して。 接続位置をずらしボール稼働から軸稼働に変更することにしましたなので中のモールドも作り変えるために一旦すべて削り取り切断したところを接着し直したいと思います適当にカットした。 こちらを挟んで復元させていきます。 隙間を埋めていきます。元の形に成形していきます。中を整えたら、復元完了です。 ここでちょっと見てほしいのですが今回ボールジョイントを諦めた決め手がこの亀裂なんですよねジョイントが中にあるせいで奥行きが取れてない上にこの危険性もあるとなると軸稼働を作った方がディティールも可動域も欲しいところまで持っていけるんですよね問題となる軸稼働の製作も以前全稼働指を作った時に実証データが取れたので安心してこの選択肢を選べるのはとても助かりました それでは次に、先端の形状を変えるため屈折しているところまで削っていきます今度は 0. 何ミリかを残して内側を削っていきますだいたいこれぐらいまで削りました次は。 さっきのところに貼るプラパーツを作っていきます一本では足りないので何本か同じ幅のものを用意しておきます カットしてからでは癖をつけるのが大変なので今のうちに癖をつけておきますこのままでは何ミリ幅でパーツを作ればいいのかわからないので直径を測って数字を出していきます 計算式自体は簡単なので電卓でも出せるんですがどんな感じになるか想像しやすくするために「JWW」で寸法出しをしていきます。 ま、だ使い慣れてないので下の説明を見ながらやってますこれで寸法が出ましたね。 それでは先ほどの寸法になるように5度の角度をつけてカットしていきますカットしたパーツに改めて癖をつけたら接着していきます たのか少し隙間ができてしまいましたそしてこちらがうまく貼れたやつになります